皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ第10回、ファイナルレミックス、パーツ1、イントロです。では、皆さん、ここは、あの、今回の、えっ、ー、と、最後のプログラミングチャレンジ授業です。お疲れ様です。まあ、授業に行く前に、まず、あの、提出の締め切りについてを、えっ、ー、と、アナウンスしたいと思います。まあ、皆さん知ってると思いますが、えっ、ー、と、今回、今週の宿題、 第10回の宿題の締め切りが6月28日の月曜日の0時って毎週と同じですね。そして、この授業では遅 れ, て遅れた提出を認めます。遅れた提出が7月の5日、再来週の月曜日です。 もちろん、遅れた提出がある程度超えると、あの成績のペナルティになりますので、まあ、細かいところが、えっ、ー、と、学ばの成績のルールを見てください。で、えっ、ー、と、その後、あの成績の発表が、えー、と7月の9日からあの13までですね、9から13までで、えっ、ー、と、学ばで成績を、えー、とアナウンスします。 その間に、あと、成績を確認して、何か質問とかがあれば、その間にしてください。その次は、あの、トゥインスで登録してしまいますので、まあ、できるだけ、えっ、ー、と、この間に成績用の確認をお願いします。では、あの、今週の授業のテーマに行きましょう。えっ、ー、と、今回のコースは、あの、まあ、いくつかの、あと、競技プログラミングに分けてる、えっ、ー、と、まあ、アオゴリズムを勉強しました。ですね。 まあ、あの、いくつかのアオゴリスムとか紹介しましたが、問題解決、一番重要なのは問題解決のスキルですね。あの、例えば、なんか、プログラムで、なんか知らないアオゴリスムを解くときに、まあ、アオゴリスムを考える前に、まずそのプログラムの前端索で考えて、あと、そのプログラムのとやり方とかを理解することができます。あと、プログラムを書いてるときに、 そのエッジケースとか特別なケースを考えていろいろなテストケースを作ってみてください。多分皆さん僕にたくさんのメールが送った人がしてると思いますが、プログラムにバグがあるときに、プログラムに問題があるときに、まずテストケースをちゃんと作ってますかテストケースをちゃんと作ってますかとかって聞くんですけど、それもこれからの皆さんの開発、プログラムを開発するときに競技プログラミングとか変わらず、 あのバックが発生したときに、プログラムが思った通りにいかないときに、まずいろいろなテストケースを作りましょう。で、それをやった後に、まああの、スピードがどれぐらいになっているのか考えて、それについて、なんかもっと速いアオリスムを作る必要があるかどうかを検討することが必要ですね。で、また今週のちょっと、あの こ, のこの授業のまとめを考えると、えっと、特にあと話したテーマはグラフ。 なんかミニモイスパニングツリーのアルゴリズムとか、ベルマンフォードのアルゴリズムとか、あとは、プライムナンバーをと認定するのエリ ス, エリスティティニシーブとか、プライムファクトリングのアルゴリズムについて話しましたですね。ね機械についてコンベックスフはまあ先週でそのアルゴリズムを説明しました。あとは、文字列のえっとスフィックスツリーとか、木漏れプラツとか、Z 法とかをなんかまあ説明しました。 でも、今までは一つのテーマずつについて話したんですけど、まあ、今回が、えっとそう、それを一歩面白くします。そのために一つテーマずつじゃなくて、複数のテーマを混ぜるプログラムをなんか今週の課題となりま す, です、ね。じゃあ早速それについていきましょう。今回の最初の問題が、その Blackbird で p i レ a t s まあ、なんか海賊の問題ですけど、この問題が、あの、ブラックバード。まあ、この海賊が、えっと、島にたどり着いて、その島に、あの、隠れてる宝物をすべて手に入れて、で、船に戻るっていう感じですね。で、島の地図があり、あと、入力としてあります。ですね。なんか、10×10 のグリードで、で、このティールドが水で、で、この、あと、ハッシュが、あと、まあ、行けない森。 ですね。で、この点が生ける砂。で、この、えっと、なんかこのバングが、アステリスクがあの近づかないですね。なんかあの、インディアンとかですね。で、このビクリが宝。で目的はまあ全ての宝物をたどり着いて、船に戻って最短経路を計算することです。じゃあ、えっと、では、どうやってこれを解くのか。少し考えてから。 フィを続けてください。まあ、考えるときに、まず、どうの問題なのか考えて、どうなデータこの問題に対してどのデータ構造が適切なのか、あと、なんかこの問題の全探索でするとどれくらい時間がかかるか、まあ、なんかその特別なアゴリスムで使うとどれくらい時間がかかるかですね。それを考えると、 まあ、あの、すべての宝物を取って、あと、元の場所に戻るのは、まあ、これは循環セールスマンですよね。まあ、でも、循環セールスマンを考えても、まだ取れませんですよね。なぜかというと、循環セールスマンを考えると、循環セールスマンは結構高い、えっと、問題ですよね。なんか、頂点、グラフの頂点が多ければ多いほど、あと、循環セールスマンが複雑になりますので。で、これを見ると、例えば、 なんか、循環セールスマンって砂をすべて頂点にするか、なんか何が頂点、何が変とか、それはちょっと、あの、この入力からすぐわかるわけではないんですので、じゃあこの問題を2つに分ける必要があります。まずは、えっと、この入力から、なんか循環セールスマンを走らせるグラフを作らないといけない。だからそれは問題の第一部分です。で、第二部分がグラフを作ってから循環セールスマンを解く。 ですね、だからこれはまあ2つの問題を合成している問題です。じゃあではその問題1、グラフを作り方。問題2、循環セールスマンの取り方。1つずつを取ってみましょう。じゃあまず問題1、グラフの取り方。ですね。グラフの取り方が、とグラフの授業で説明したフロードフィル と, と BSP で取ります。ですね。 <笑>これはね、あの、何かというと、まあ考えると、循環セールスもすべてのと砂を歩いてるわけではなくて、なんか、あの、宝から宝の間にの動き方です。ですので、えっと、この入力が3つに分ける。目的地とバスと障害物ですね。だから、なんか、と森と 水が同じく障害物です。あと、その、インディアンが、えっと、周りのイ、インジャの周りには全て障害物です。この X とのハが同じ障害物です。なんか、タイプが、なんか、分別できるために変わったんですけど、実際に実装するときに、これは両方に扱ってください。で、えっと、なんか、 宝物が1、2、3、4、4、数字をつけて、まあ、船のところも数字をつけて、これは頂点のラベルになります。で、こう考えると、頂点が、あと、宝、術、プラス、船一つですので、最大11頂点になりますので、11頂点が、まあ、あの、前端作で、あの、なんか、セール、循環セールスマンを解けるほどのサイズとなります。ですね。 で、えっと、グラフを作るときに、えっと、宝との間の距離を計算しないといけないんですのであと、それを計算するために、えっと、幅優先探索、幅寄り探索を行います。ですね。これは、ま、こんな感じで、えっと、グリッド上で、なんかフルードフィールで、それぞれの頂点から、すべての頂点への距離を計算します。 ですね、それは10回やると、こんな感じのグラフが、えー、っと出てきますですね。0から1の距離が8、0から2の距離が8、0から4の距離が10。この距離がこ の, あのグリッド上の距離となっています。ですね。まあ、これはそんなに難しくなくてですね。なんかあのフルードフィールで、あの 全体全の距離を計算することです。じゃあ次は、あと循環セールスマンを計算しないといけない。ですね。0から0に戻る全て の, あの宝を取る最短経路です。まあ、循環セールスマンがあと、循環セールスの問題が知らない人が、まあ、こんな感じの問題です。グラフがあって、で、えっ、ー、と、全ての 頂点をなんか歩いている最短経路のパスを計算しないといけない。例えばこのグラフですと、えー、っと、最短経路が A から B、B から C、C から D、D から A ですね。で、コストは20、えっと、97となります。では、えっと、循環セールズマンが前端策でどれぐらい時間がかかるで、前端策でその時間を収める方法がありますか ここでビデオをポーズして、それを考えてみてください。じゃあ、続きます。なんか、探索問題の授業に戻ると、循環セールズの問題が、あと、パームテーションの問題になります。つまり、えー、っと、ま、すべての頂点をビジットしないといけないですので、どの頂点の順番が一番短いなのか。まあ、あの、 順番の変更ですので、コストがパームテーションです。つまり n の解状かける n。まあ、n の解状がパームテーションのコスト。でかくろかと、かける n がそれぞれのパームテーション に, つに対してコストを計算しないといけない。ですね。1から2、プラス2から3、プラス3から4、プラス4から5ですね。これは結構高いですので、もっと早いアゴリスムが欲しい。 残念ながら、あと、循環セールスマンが NP ハード問題ですので、そんなにすごいあの効率の良 い, いオーゴリスムがあまりないんですよね。でも、それでも、えっと、N 解除る n より小さなあとコストが与えられます。N がじょあと十分小さければ DP でもう少し早くすることができます。ですね。 あの、まあ、t、あと、循環セールズマンはどうやって、あの、重、えっと、動的プログラミングで解けるのかですね。まあ、あと、dp の授業に覚えてると、dp の基本が、あの、問題の中に、えっと、問題部分が入ってます。で、循環セールズマンはそんなことがあるんですね。例えば、っと、スタートから abc、これまでを固定すると、残りが、 えー、っと、のミニマルコストが同じです。ですね。例えば、なんか A と B、なんか SABC を固定して、で SBAC、この2つがあって、この残りの C から S の 最, 最短経路が変わらない。ですので、C から S の最短経路を見つければ、まあ次は S から C の最短経路を見つくると、あの問題が、えっと、 まあ、解決しました。ですので、これで、あの、ま、問題が部分に分けることができますので、えっと、再帰関数が考えるし、で、再帰関数が考えると、あの、動的プログラミングが考えられます。ですね。ですので、えっと、ボトンアップ DP だと、まあ、あの、TSP を再帰関数を作って、で、その再帰関数が、えっと、メモイゼーションをやって、 えっ、ー、と、まあ、解けられます。だけど、この再起還数をどうやって作るか。ですね。まあ、あの、循環セールズの問題だと、実はなんかトップダウン GP の方が多分プログラミングやすいかもしれないので、これからトップダウン GP を説明します。では、トップダウン GP のアイディアです。まず、えっ、ー、と、S1 から SN の頂点をすべてをビジットしたと、あの、 推定してください。ですね。で、sn から、えっと、すみ<咳> sn から、えっと、s 一から sn までをビ ジ, ットえビジットしました。で、今は sk。で、sk から s エンドまでをビジットしたい。ですね。sk から s0 に戻りたい。ですね。これは、ま、こんな感じです。すべての頂点 s があります。で、0から0まで行きたい。 で、一部の頂点をフィジットしましたが、一部の頂点をフィジットしてない。ですので、えっと、サイキックンスが、この小テストパスになります。S は、もうフィジットしたものです。で、SK が、これからフィジットしたい頂点です。ですので、SK から0の、えっと、最短経路を計算してほしい。のことが、なんかその、動的プログラミングの木となります。 で、アイディアとしては、あの、まあ、あの、なんていう、その、エンディング、ターミナルコンディションが、ターミナルコンディションがすべての頂点をもうビジットしました。この S がすべての頂点を入ってます。そうすると、えっと、最後は SK から0に戻る。ですので、SK から0の距離だけです。 それはなんかファイナルコンディション。っ途中のコンディション。S が一部の頂点になってます。ですので、えっと、ショートエストパス S、SK がミニマルのショートスト、えっと、距離の SK から s i と、ショートエストパスの S プラス SY と SY から0ですね。これは、まあ、あの、ループになります。SK までビジットしましたので、それぞれの SY をどの どの頂点が次の、あと、追加すべき頂点になる。これはループになりますので、このループの上で動的プログラミングを行います。で、初期状況が、あの、小テストパースの S が空っぽのセットと、で、0ノードから0ノードまでの経路となります。じゃあ、えっと、これ考えると、あとどうやって DP を実装しますかですね。 まず DP テーブルが何かというと、まあ、DP テーブルが、えっ、ー、と、なんかその再帰関数のパラメータです。で、パラメータがこのセット。頂点のセットと次の頂点ですね。だから、っと、頂点のセットが、えー、と2の n 乗です。セットですね。で、えっ、ー、と、まあ、もう一つは n。これはなんか、その2次元。1次元が n の、2の n 乗。で、1次元が n です。 ですので、なんか、あの、n の解除じゃなくて、2の n 乗ですので、えっと、n が小さければ、これが、まあ、そんなに大きくないです。で、えっと、テーブルが、この2の n 乗テーブルを、あの、表示、表現するために、ビットマスクを使います。ですね。で、えっと、毎回これを呼ぶときに、あと、ループをしないと、すべての町にループをしないといけないので、 なんかこの DP の複雑さが O の N2 乗かける ×N、O の 2N 乗かける ×N2 乗となります。ですね。だから、あの、この動的プログラミングはまだ遅いですね。2の N 乗が結構遅いのですけど、まあ N 解乗よりまだましとなります。じゃあ、あとこの動的プログラミングのなんか Python でなんかサンプルコードをなんかしょあと紹介します。 これは Visit.p が、えっと、もう Visit したセットと、v が、えっと、あ、すみません、逆にです。p は次 Visit する頂点で、v は今まで v i s i t e 頂点となります。p は Present 今の頂点。v は v i s i t ですね。で、v i s i t e はもうすべてを Visit した場合だと、p から、えっと、スタートの距離を開始します。で、まだ、あの、 PV をディピテーブルになければ、あの、PV、すみません。もう PV をディピテーブルにやれば、それをかい返します。で、次はなんか PV を計算します。じゃあ、すべての頂点をチェックして、その頂点をまだビジットしてない場合ですね。その頂点はまだビジットしてない場合ですと、えっと、まあ、あの、それ、ミニマルのすべての愛をビジットします。 でそれを許可します、これはなんかまだ Python じゃないですね。これを、ここにはループが入っています。はい。では、えっと、これは、えっと、今回のビデオが終わりです。次回のビデオはもう少し、あの、面白い ATP 問題を紹介しますので、ぜひ見てください。